はいはい今 回, は今回の動画なんですけれども「ドッキーゲームを」を やってみたーえっと、何ポッキーゲームって。そもそもポッキーゲームってどうするの<笑>なんかよく、うん、なんか、ポッキーゲームをね、してくださいとか、コメントいただいたりとか、あ, あの、他の YouTuber さんでもポッキーゲームしてるのあると思うんですけど、うん、あれって、付き合ってない友達、男女のね、うん、友達とか、うん、あと男同士の、うん、あの、友達同士とかね、うんうんうん、で、やるから盛り上がると思うの。 そうだねあのうちらがさ、うん、<笑>ポッキーゲーム普通にしたらさステュテュテュンチュってもう普通になっちゃうよね<笑><笑>あうまあでもね そ, のそのいっぱいポッキーを送っていただいっったんですねそうやらないわけにはいかな い, なな い, い, かないというわけでとりあえず一回さ普通にポッキーゲームにしてみよううんうん終了ポッキーええー、どうしたらいいのかな どっちがいいえー、どっちでもいいよじゃあ、おいしいようん、ありがとうはい、よい、スタートどっちがいいの<笑><笑>うん、うん恥ずかしいのまあ、こうなるよねっていうねうん 話ですよ。う<笑>ちなんかしたらこうなるわけですよ。<笑>うん、なので、はい、今回は、うん、ちょっと趣向を変えて、うんうんうん、どれだけ短く攻められるかっていうのをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、うんうん、ルールは、うん、キスしちゃダメなるほど。途中で折れたらそこで終わり。はいはいはいはい で、途中で折らずに、うん、唇も触れずに、うん、そのポッキーをどこまで短い距離まで攻められるかっていうのを、やっていきたいと思います。はい。わ、はい、かりました。ひよにょ。じゃあ、とりあえず。こうで、こっち。うん。もう、唇が触れたらもうアウトね。うん。じゃあもう短くしろね。そうよね。そうそう。ドルコーまで短くね。い、うんうん、きまーす。 う, うん。ダメよ。ああ<笑><笑>ごめん。<笑><あ><笑><あ><笑><笑>なんでダメなのここ。<笑><笑><笑><笑><笑>もう一回やんか。<笑><笑>もう一回う。<笑>うん。ごめ 攻めるね。うん。あ、うん。<笑> 1.5 センチくらいまでじゃん。なんちゅうゲームだよこれ。う<笑>んうん。1.5 センチくらいかな。うん、いやちょっとちょっと次1センチ攻めようぜ。1センチね。うんうん。えでも結構攻めるね。うん。結構攻めよう。じゃあ今度俺こっちもらうな。いきまーす。 ついたねちね、うん、食べちゃダメー、うん、あっ今わざと短くしたでしょ違うよ、うん、ああそうこ食べちゃダメなんで、うん、口に入ってるやつは カ, カウントしないのかなと思った、うん、あそういうことねでもさっきより長い、うんうん、長いです、ね、2センチくらいなの、うん、難しいなぁちょっとカメラちょこちょこ見ながらじゃダメなのちょっと全く分からないからさ確かにねうんカメラ見ながら、うん、確認しながら ね, がらねそういや今どこ裏線まで 確 か, に確かに、確かにうんうんじゃ行きます。うん見れる逆にカメラが見えないあ、じゃあいいよ来てほ、うんと、い、ま、ける、うん、<笑>下唇が当たっちうそうだね、うん、当たっちゃうね うーん聞いた 恥ずかしいな<笑> 2センチぐらいのうんはいはいえー、とまあ<笑>正直何が正解なのか難しいんだけどん、ね、まあでも、うん、まあでも今のところ記録は1 5センチということでこれ最後の挑戦にしたいと思います、うん センチ目だ少量って言ってんだろ。 はい。というわけでですね、今回は、おっ、いいゲームに<笑>チャレンジしてみまし た, ーしましたー、はい。まあ、はい。記録は 2.5 センチということで。はいはい、はい、はい。ぜひ、皆さんもやってみてください。はい。というわけで、はいえー、今回の動画が、えー、面白いなと思っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、ティクトクもお願いします。ではま、またー。最後、どっちがさ、早く食べれるか。いいよ。ゲ, ゲームね。うん。よいしょ。 <笑>一緒だった切るよ